医者者と患どどちらに責任があるののでしょうかどうかも政治いいろろムン・ジェイン主導のめちゃくちゃなウィズ・コロナによって崩壊の危機にあると言われている韓国の医療体制ですがその足元ではコロナと同じくらい深刻な闇が広がっているようです。 2021年11月8日付、朝鮮日報からの引用です。2019年に韓国で人体に使用された抗生物質の量が、経済協力開発機構 OECD29 加盟国で3番目に多かった。韓国保健福祉部は7日、今後4年で抗生物質使用量 20% 減を目指す。 第二次国家抗生材体制管理対策を関係部署合同で取りまとめたと発表した。人体への抗生物質使用量を昨年の 26.1 ディットから25年までに 20.9 ディットに減らすことを目指す。畜産や水産分野での抗生物質販売量は個体数調整単位あたり現在の217ミリグラムから 195mg へと 10% 減らす計画だ。抗生物質は感染症の治療剤として使用されるが、抗生物質に耐性を持つ菌が広がれば、国民の健康に大きな脅威となる。抗生物質の使用量は耐性菌の発生と密接に関係している。2019年に OECD 加盟国の中で、 韓国よりも人体への抗生物質使用量が多かった国はギリシャとトルコだけだった。人体以外での抗生物質使用量も主要国と比較すると韓国は多い傾向にある。韓国政府は2025年までに医療機関が抗生物質を適正使用できるよう抗生物質使用管理プログラムを開発し、 その分析システムを立ち上げる計画だ。また、監視システムを強化することで、既に確認された抗生物質耐性菌の地域への拡大を抑制し、抗生物質耐性菌の実態と感染の実情に対する研究も同時に進める計画だ。とのことで、いかがでしょうか。医薬品の多剤処方は、 日本でも問題になっていますが、韓国ではちょっと笑えないレベルにまで来ているみたいですね。公表されている統計によると、韓国では医療機関によって患者に処方される薬品の総量が年間で541億3000万個に達しており、1人当たり1072個の薬を1年間で服用しているという結果が報告されています。 さらに一日あたりで換算すると、老若男女、すべての国民が一日3回、食事の後に必ず薬を服用している計算になります。日本も高齢化が加速し、医療費が年を追うごとに増大しつつありますが、韓国の食事の後に薬を必ず服用というのはやっぱり異常ですよね。たとえビタミン剤であっても、 過剰に摂取すればネガティブな影響が出てきますから、やはり不要な薬は減らしていくべきです。引用記事では、抗生物質の使用が特に増えていると伝えていますが、実際には医薬品そのものへの依存傾向が強まっているんでしょうかね。韓国の国民がここまで薬に頼ってしまう背景として、医師による過剰処方が挙げられます。 日本では薬を処方される際には薬剤師からの説明があったり薬の成分が書かれた紙を渡されたりと分かりやすくはなってきていると思います。お薬手帳で処方されている薬の管理もしていますよね。韓国では無条件に抗生物質を処方されたり目的のよくわからない薬が処方されるということがよくあり、 風邪イコール抗生物質と医師の方が思い込んでいたり、まともに診察もせず薬だけを処方したりするケースが後を絶たないといいます。医師による過剰処方の裏には病院側の儲け主義があります。今や病院にとって医薬品の処方が貴重な収入源になっているのです。何しろ薬であれば外科手術のような手間をかけることなく、 処方箋を書くだけでお金がボロボロ入ってくるのですから、これほど美味しいことはありませんよね。特に大きな設備を持たない町のかかりつけ医の場合、手術や検査もできないため、とにかく薬をたくさん出しておいて、利益を確保しようという思考になってしまうのかもしれません。薬を出さなければ患者からは文句を言われますが、多めに出しておく分には怒られませんし、むしろ感謝されますからね。 さらに信じられないことですが、医師側の知識不足により、抗生物質が過剰に処方されているというのも要因としてはあるようです。専門的な話は割愛しますが、インフルエンザに抗生物質は効きません。抗生物質はあくまでも細菌に作用する薬であり、インフルエンザなどウイルスによって引き起こされる病気には原則として処方しても意味がないのです。 ただし実際には薬なら抗生物質でも大丈夫だろうという甘い認識から薬価の高い抗生物質をほいほい処方し利益だけを享受しているという構図がしっかりと出来上がっています。韓国医療がここまで薬漬けになってしまった責任は患者側にもあります。薬があればとりあえず安心だからとまるで商品を注文するかのように 症状に見合わない薬を先生におねだりする。あるいは、先生は偉いと思い込んで、薬の過剰処方を疑いもせずに受け入れてしまう。医師側と患者側、双方の利害が図らずも一致してしまったために、悲劇がいつまでも放置されていると言えるのかもしれません。薬を少しぐらい多く出したところで、病院の利益になるのだから、問題はないのでは、 と思われる方もいるかもしれませんが、それは大きな誤解です。引用記事では、抗生物質の過剰処方による耐性菌発生のリスクについて指摘しています。抗生物質をむやみに服用し続けていると、体内でより薬に強い耐性菌が生まれ、増殖します。そして、その耐性菌を除去するために、さらに強い抗生物質を処方した結果、 それに耐性を持つ細菌がまた増えていく。という悪夢の無限ループが引き起こされるのです。日本の病院でも蔓延した MRSA、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌がその代表例ですね。韓国医療の過剰処方に歯止めがかからなければ、やがてコロナウイルス以上に強力な病原菌が生まれ、薬では太刀打ちできなくなるでしょう。